平面クロスしていましたかここからは、ゆっくり平面クロスが見られます。あと、萩山駅について、語ります。もともとは、堤康次郎の箱根土地が所有する、小平の分譲地の輸送手段として、国分寺駅萩山駅間、萩山駅本小平駅間、に、玉子鉄道が走ったことが始まりです。昭和3年のことでした。 西武鉄道の原点がこの電車です。その後、萩山駅村山貯水池駅間を昭和5年に延伸しました。この時、多摩湖や狭山湖が観光地として賑わっていたそうです。東村山駅村山貯水池前駅間を走る、現西武沿線と乗客の奪い合いをしていたそうです。だから、西武線には、狭山湖や多摩湖に伸びる視線が多いんですね。 村山貯水池駅と村山貯水池前駅と駅名バトルをしていたそうですわら白い電車が走っていく先には西武遊園地があります結果として西武沿線の乗客奪い合いに玉子鉄道が勝ったそうです金平の小動物ラッピング電車が来ます昭和15年に武蔵野鉄道と玉子鉄道が合併しました 夏宮次郎が、武蔵野鉄道の経営を掌握しています。他にも、旧西部鉄道や西部農業鉄道を合併させています。昭和21年に、西部鉄道が誕生しました。ここから、左へ向かう、西部拝島線は、後からできました。昭和19年に、 北地航空北地川工場への専用船として敷設されました。今では西武拝島船となっています。多摩湖線沿線には軍事施設や学校が建設されて5年で収益が8倍に増加しています。儲かっちゃったので乗る人も増えてラッシュ対策を行います。600V から 1500V へ昇圧しました。 車両不足から電車とガソリンカーが走っていました他にも京王電鉄から23型ボギー電動客車産業を譲り受けています江ノ電からも四輪農用電動客車産業を譲り受けています自破 100-100-2 を他社に譲渡し電動客車を増やしています自破って何ですか私は 当時、生きてないので、よくわかりません。電動化に力を入れてたんでしょうね。西武灰島線が灰島駅から、やってきました。この角度で、ホームに侵入するのうわ、ぶつかりそう。すごいギリギリで、ぶつからないなんて、すごい設計力と施工力です。 他にも、伊豆箱根鉄道からも車両を譲り受けたそうです。昭和25年、西武園遊園地ができて、多摩湖線が賑わったことでしょう。2021年には、西武園遊園地がリニューアルします。西武多摩湖線の西武遊園地駅は、多摩湖駅になります。レオライナーの遊園地西駅は、西武園遊園地駅になります。 もう、昔のように、集客争いをしなくて良くなったこともあり、心温まる幸福感に包まれる世界をコンセプトに、西武園遊園地がリニューアルされます。そして、西武多摩湖線の駅名バトルも、落ち着きます。西武遊園地駅から、西武多摩湖線が来ました。白と青色の西武新101系です。 伊豆は米鉄道線3 0 0系仕様にラッピングされています。歴史を読み解くと、なぜ、白と青色なのか、わかってきますね。萩山駅では、西武の歴史を感じることができました。鉄道会社間の助け合いも、素晴らしいと感じることができました。ということで、ご視聴ありがとうございました。